三人行きます。オ、はい、ードサイド。おはようございます。すみません遅れちゃって。来れましたかあ来れました。ちょっと。あっちのままですね。はい。なんかバーガー。やっぱカルフォル。あ結局ねカルフォルニアバーガーが一番。はい。 ムチバーースタンダードへえー、すごいです ね, そうですねうすめっちゃおしゃれですね<笑>めっちゃおしゃれです ね, ねなんかこの、ま、これすごい新しいから、ねうん、このなんか街っていうか僕がいるところと全然違うあそこねが全然違う、ねね、そうですね 今, 今いやなんかやっぱ中心あの全然知らなかったんで中心の方がなんか 逆に安全になるかなと思って、まあ、いやまあ今まではそうだったんで す, よあそうなんです、ね、時間あるんだったらチェースセンターのグループ見て、はいただいてここが、はい、で僕もねあの、スポーツに全然スポーツ関係詳しくないんで、はい、あの適当なんですけど、はい、あのゴールデンステートウォリアーズっていうのが、はい、ここ本拠地みたいでもともとは そ, のそれこそバークレーにあったんですよ。あ、移動しててっ、えー コロナ中にオープンしたんで本当にまだ綺麗であんまり人もようやくここ最近できるようになって、はい、でも、えー、この間それがな ん, なんていうんですかあのワールドチャンピオンショップみたいな、はい、一番優勝したみたいでえー、あそうなんですねなんかすごい強いらしいですよえー、あそこにもなんかほらあ本ほんとだワンちゃんが<笑>かわいい、えー、あのもしよかったらこれ日本からのああすいませんありがとうございます<笑> なんか、おお、いいっすね。ええー。あの、一応母からも<笑>。あのおー、すごい。オーストラリアに住んでたこともあって、なんか、日本の、はい、なんか。おお、これは。<笑>これは、あの、うちの奥さん、めっちゃっ。はいすみません、じゃ、あいただきます。遠慮なく。ありがとう。見<笑>に見ました。ミニスリープロですか。はい。え、はい、これ、本当、すごいっすよね。おもちゃみたいです。すごい、こんなちっちゃいんだ。うん。 実物見るの初めてです、ね。あ、本当ですか。はい、じゃあかこれがめっちゃ気に入りました、ねはい。これがあるかないかで、だいぶ違いますよね、うんうん。確かにこのスクリーンが。一体化して。そうそうそう、ね。これなんかライブ配信もされてましたよね。あ、そうですね。なんか来た、最初ね、来た時すぐに。はい、サンフランシスコだけは、めっちゃ。その。気流の関係なのか、わかんないですけど。 え夏の方が寒いんですか。なんか夏の方が夏がさ一番寒いってみんな言っててどういうことよって思ってたんですけど、うん、なんか本当に文字通り寒い、ね。えー、え、今日はいいです、ね。ですね。日が出てるとちょうどいい感じ。日は暑いんだけど湿度がないのでその日陰とかに入った瞬間になんかいきなり音が熱がガーって下がる。だから必ず1枚こういうのは着てないと。はい T シャツ1枚になりたいんだけどそれだけでうろうろしてると日陰行くとそう、いきなり寒いですでもなんか現地の人はそれでもとかかかででしてるから<笑>何かが違うんですよ、ねうん、短パン短パン T シャツで1年過ごす人もいるし、ね、僕みたいな 冬, はどううんですか冬も同じようなもうなんか1年間ほ と, ほとんど変わんないですね。雨ももうほとんど降らないし<笑>最近ここ数年 ちょっと増えてきたような気もしますけど今ここ数年なんかあの温暖化か何かは僕わかんないですけどでも全国、世界的にちょっと気温、はいはい、気候荒れ気味じゃないです か, か、うん、なんか日本も今梅雨帰ってきたとかでそうですね、雨がすごいらしいですだからなんかわ か, かんないですけどあの基本的には1年間で1ヶ月分ぐらいしか雨降らないからしかもそれがこう、えー、あの雨季が2月とか、はい そのくらいだったと思うんですけどもうなんかね。天候が変わらないんで、一年間がこう緩やかすぎて。あの。<笑>すぐ一年があっという間に過ぎてしまって。四季がない。四季がないんで、なんか。僕も気づいたらもう十一年とかいるから。<笑>う気づいたら浦、浦島太郎状態です、ね。日本に帰ったら。なるほど、うん。そんな長くいるつもりも全然なかったで、う、す、ん。ええー。いいですね。<笑> ところで生活できたらって思います、ね、まあでもやっぱり安定してる気候が安定してるとやっぱり働くのも勉強するのもその一日の気候とかで結構影響されるじゃないですかだって雨降ってたら今日やる気ないなとか外行けないなとかなるけどやっぱりその予測がつけるからなんかそこはもしかしたら意外と地味に意味はあるのかなってちょっと思いますね。<笑>なんか効率よく そ う, そ う, そう。他にフォーカスできるそうそう何<笑>かわかんないですけど、ね、なんとなくそんな気もちょっとしますそうそう僕は気候が何せ良くている、はい、って感じで す,、ねここ あ, ですね、あのまず湿度が苦手でそうそう、はい、暑いよりはあ暑くて汗かくよりは ちょっと肌寒くてなんか着込んだ方がいい花で<笑>汗かきたくない花こんな本、はいはいえー、の夏は本当に辛いです ね, 辛いですね急に始まるしどこ行ってもらっていいし<笑>あと蚊と蚊とか あ, ーはい、はい、あと G がいないですね<笑> G ないですね G ないですまあいるはいるっぽいいるっぽいですけどでも普通に生活するところでは出てこないんでシドニー 大体同じような気候なんですけど結構いいました<笑>いまししたたえー、そうなうふうに歩いてる特に夜とか歩いてるとええー、マジっすかわさわさっなですええー、俺もうあれがもうほんとダメで<笑>もうなんかほんとあれだけ本当ですかあんなちっちゃいのに<笑>もうなんか結構負けるんですよ<笑>なんか急に<笑>急にもう子供のように大騒ぎして、えー、ギャーってなっちゃうあ虫はあんまり苦手なんです虫苦手ですよ<笑> 子どもの頃はカブトムシとか全然飼ったりとかしてたけど、はいはい、もう今なんかカブトムシとジーも大して違いがない<笑>どっちも怖いみたいな<笑><笑>まあまあそうそうそう<笑>なんです、えー、ねなんでそれがいないのはでかいですねですねこの辺は新しい地域なんですかそうこのミッションベイってこの辺言うんですけどさっき言ってた野球場とかなんか多分埋め立て地なんですよあで新しくそうそうで えー、と僕が10年ちょっと前くらい来た時は ほ, ほぼこうさら地でなんか埋め立て直後みたいな感じで何もなくてで治安もなんか悪いって言われてていやあんまり行かないところだったんですけどそこにこう大きなビルとかでこういう建物とかできてで今もいっぱいすごい。<笑>めっちゃ近づいてるすごい<笑>プレムイス全く映 れ, 映 れ, 映れ<笑> 全くもうちょっと広角だったら ね, ねそうですねなんか意外と画角狭い、ね、意外と辛いですよね iPhone の超広角の方が使えちゃうんですねやっぱだかんだいろんな YouTube とか見てますけど結構 iPhone とか使ってる方多いな今一気に増えました<笑>映えるパーが来ましたはいは<笑> でか本当に一つですねこれは本当焼きとうもろこしなんですけど、はい、なかなかこう多分メキシカンテイストなんじゃないかと思うんですけど、えー、あのちょっと変わってるんでおすそめです、はい、こっちはただのポテトとこれはブルーベリーシェイクこっちがラズベリーレモンでしたはい、はい、ありがとうございますカリフォルニアバーガーです これは、<笑>でもこっちのバーガーにしてみたらちっちゃいと思いますけどね。ねああ、確かに、うん。なんかもっと、はい、ダーンとしますよ、ね。確かに、確かにこ、ね。これで、こうやって。<笑>おお。おお。普通。<笑>ちょっと横から見るとやっぱり隙間が。うん。ああ。 あ、でもなんか、全然自然です、ね、つけてる感じは多分、全然、はいはい、なんか、鼻の低い族だから、このなんかちょうどいい感じにあ、そうなんですよ、なんか高めのやつをつけてますあ、そうなんですね、はい、あ、ちゃんとそこら辺が考えられてます<笑> ああ、そそううなな、ねはい、なんんんででですすす確かか、かにに人人ががが。増増ええててててきた。たた急マップ10時っっっ書いいい<笑>。い<笑>観観光光客客感じですか多分みここ、ねうんうんはい、ここははい、ロン行っちゃった方がいいかもしれな い,、はいま、いですね。 ここがよく見るそうですか裏側で、はい、こっちが裏側なのののかで<笑>あのその工場 あ, あ, あそ工場、はいはいねいいうん、れぐらいだったら全然あっけますか 性能的にはこっちの方が高いんですかね。高いですね。二、うん、号機、二号機というか、今度は GoPro マウントさんてでかい方ですね。1.5 倍くらいでかいで、ねあのあの。人がいたら教えてください、ね。今のところオールクリアです。 The most. No, no, no, no.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 映像楽しみすぎる<笑>、はい。はい、ちゃんと撮れてるはずなんで。でこの撮れてる映像は始めちゃうので。はい。理解します。一<笑>回、はい、ちょっと多分に二部通りぐらいする気がします。<笑>そうですね<笑>。僕って基本的に、はい、その朝から晩の時系列で撮っちゃって、はいはい、その入れ替えるとか結構大変じゃないですか、ね。うんうん、そうです、ね。おなじみ手間かけですからね。<笑><笑> そうですよね。やってるんですけど、今日はなんか、受けるとだいぶこう、編集しないといけないんじゃないかな。<笑>すみません、ちょっと。ですおかげして。<笑>とんでもないです。あの、今からバークレーに行くんですけど、ありがとうございます。いや、なんか、さっき、もちのあと話したけど。<笑>天気いいですね。今日は最高でした。いろいろ持ってますよ、ね。昨日は、なんか、<笑>昨日すご か, かったですよ。<笑>強かったか<笑>本当に、いろんな方に、いろんな人に、なんか、奇跡的に会って。<笑>はい しかも今日その方に会いに行くもう一回、ねうね、送っていただきました、はい。ありがとうございます。<笑>めっちゃかっこいい。ありがとうございます。すごいいるんですね。す<笑>あの周りにはいないんですか。うち の, の, うちのあの市内はあんまりいないですけど、えー、結構鹿がいたりとかちょっと郊外行くと。ですれば。<笑><笑>すごいもう。レスでかいですね。えー かわい い, わ い, い<笑>めっちゃリス<笑>ありがとうございました、はい、ありがとうございましたはいありがとうございますあーあ一応昨日行ったんですよスタンフォードにあの帰りウーバーで寄ってから食が違うこっちの方がもっとちょっとあったかい感じ、はい、で、はい、スタンフォードはもうなんか建造物ド、はい、ンですねなんかすごい 見た目が<笑>。そう、誰が一応ソーシャルサイエンスとか、はい、コンピュータサイエンスとか。へ、えー。ちなみにソーシャルサイエンスはアメリカでバークレーが一番強い。あーそうなんですか。いや、めっちゃ綺麗ですね。これなんか大学にいろいろ見える、こ見て面白いものがあるっていうのはすごい、えー。リスとかも大量にいるんです。ん<笑>すごい。 えー、タッチ歩は僕一回しかなかったい、はい、リスラもう日常的に見えますすげえ、ね、向こうダウンタウンバークレーをおすすめしたのは、はい、向こうがダウンタウンバークレーなんですよ、はい、駅が、はい、でそっから歩いてくると、はい、あの正門っていうか、はいまあ、北門北門ってこっちの門、うんうん、にしかそのバークレーの名前が書いた門がないのでああ<笑>帰りは多分そっちから帰るんで。 あ、そうですか、はいあのいいかあれ足がないんで<笑>なるほど<笑> 電, 車電車で帰るしかないこれ持ってますどうですかこれあそれ持ってますじゃあ OK 最後なんで今日は最終日なんで、えー、これから観光地をいろいろ回っていこうかなと思います まずはあの？こに行こうかなと思います。結構遅い時間なんですけど、バスで通って。 guys、yes.